究極の選択とはまさにこのことですね。どうも、政治いろいろの学部です。イタリア・ローマで開かれている G20 に出席したムン・ジェイン大統領ですが、その裏ではかなり微妙な立場に置かれているようです。2021年11月2日付、 朝鮮日報からの引用です。ムン・ジェイン大統領は10月31日に開催された世界的サプライチェーン首脳会議の際、アメリカのバイデン大統領による開会の挨拶に続いて2番目、招待された14カ国首脳の中では最初に発言した。発言の順序は主催したアメリカが決めた。ムン大統領の席も バイデン大統領のすぐ右隣だった。青瓦台は、アメリカは韓国の重要性を考慮したと説明したが、アメリカが友好国を集め、中国に圧力を加える席で、このような配慮が行われたことについては、ムン大統領にとってかなりの負担になったとの見方もある。同盟国が協力してサプライチェーンを安定させる、 バイデン大統領の構想に周波数を合わせつつも、サプライチェーンと直接関係のない最近の物流問題を強調し、これによって中国を刺激することをできるだけ避けたとの見方もある。韓国は安全保障面ではアメリカが最大の同盟国であり、一方で中国は最大の貿易相手国だ。そのような韓国の立場が示された場面でもあった。 文大統領は今日世界の首脳が集まりサプライチェーンの回復に向けた方策について話し合ったことを意味深く考える。バイデン大統領のリーダーシップに敬意を表したいとも述べた。青瓦台は世界的サプライチェーンの回復力を確保することは韓国経済に大きな影響を及ぼす重要な問題だ。また世界経済の再生に 韓国が積極的に関与するとのことで、いかがでしょうか。確かに G20 という国際的な大舞台で大国アメリカの次に発言させてもらうのは大変名誉なことであり、バイデン大統領の隣に座れただけで大喜びなのでしょう。しかしながら、その裏にアメリカの深い思惑が 隠されてていいいるることに気づいているのでしょうかもちろん、バイデン大統領が何の計算もなく、ムンジェインを隣に座らせるはずがありませんよね。少なくとも、韓国が好きだからという理由だけでは絶対にありません。アメリカがあえて G20 の会議でムンジェインを隣に座らせ、最も目立つ順番で発言させた理由はただ一つ、韓国への牽制です。 早い話、アメリカはムンジェインに対して、アメリカと中国、どっちを選ぶのよ、と詰め寄っているんです。ムンジェインとバイデンの因縁は2021年2月にまで遡ります。バイデンの大統領就任直後、ムンジェインは、バイデンからの電話を今か今かと待ち浴びていました。大国アメリカとの電話会談が真っ先に実現すれば、 日本やイギリス、フランスといった先進国よりも優遇されたということになり、ドヤ顔で世界にアピールできますからね。メンツを何よりも重んじるムンジェインが喜びそうなことです。しかしながら、いざ蓋を開けてみれば、いつまで経ってもバイデンから電話がかかってくることなく、ムンジェインはひたすらイライラすることになります。結局、バイデン大統領から電話がかかってきたのは、 就任から14日後の2月4日日本よりもかなり遅いタイミングでの電話会談ということで、ムンジェインとしては面白くありません。ただ、ムンジェインはムンジェインで、バイデンからの電話を待ちきれず、なぜか中国からの電話会談申し入れに答えてしまったのですから、アメリカはこれに対して大激怒。果たして本当に悪いのはどっちなのか、賢明な皆さんなら、 もうお分かりですよねこのような因縁があるのではアメリカに韓国が中国の方を大事にしていると思われても仕方ありませんよねちなみに日本は韓国よりも一週間も早く就任直後のバイデン大統領と電話会談を行っていますまあ早さにこだわることでもないのでしょうがお粗末なフライングによってスタートラインから バイデンの機嫌を損ねてしまったムンジェインですが、寛容なアメリカはそうした因縁を水に流し、韓国に対して大人の対応を取り続けます。2021年9月の国連総会での演説において、バイデン大統領は北朝鮮、アフガニスタンをかつてない脅威として定義した上で、私たちが共有する将来のために戦うことを選ぶのか、そうしないのか、 これは今後何世代にもわたり影響を及ぼす。端的に言えば私たちは歴史の偏極点に立っている。それが私の見解だと発言。一方でバイデン大統領は新たな冷戦や硬直した勢力圏に分かれた世界を求めているわけではないとも補足しています。以上の発言を言葉通りに解釈すれば大変な状況にあるのは事実だけど これからはもうアメリカかそれ以外かという二者択一と迫らないからねということになります。ムンジェインはおそらくバイデン氏のこの発言を素直に受け取って、じゃあ大好きな中国と仲良くしてもいいんだねと思ったのでしょう。もちろん、したたかなバイデン大統領が何の裏もなく国際舞台でストレートな発言をするわけがありません。国連総会の発言で重要なのはむしろ 前振りの脅威と戦うという部分であり、そのために一致団結し、協力しようとしない国をふるいにかけようということなのです。韓国がどちら側に入るのか懸命な皆さんならすでにお分かりですよね。バイデン大統領の中ではすでに結論が出ているのでしょう。クワットの発展系とも言えるクワットプラスに韓国が入れてもらえなかったのがその証拠です。 世界ではもう韓国に対する損切りが始まっているのです。ここまでわかりやすく韓国包囲網が完成しつつあるにもかかわらず、文ンジェインが G20 の席で語ったことといえば、愛も変わらず、世界の皆さん、韓国を助けてね、ということばかり。コロナショックに過去つけていますが、韓国という国はどこまで行っても、己の落ちとは棚上げして、無条件の支援を求めるだけなのです。 そんな都合のいいことしか考えない国が国際社会で信頼されるはずがありませんよね。アメリカだけでなく中国にもそっぽを向かれてしまう。アメリカだけでなく中国にもそっぽを向かれているということをムンジェンにも早く気づいてほしいものですが。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、